出発進行閉じ目よし合図よし発射定時 ATS30 制限40 制限50制限45警戒立浜停車 場 内, 中継です場内です。 注意1番制限40。 立停車2515。25 15 定テ 一番乗り場から特急に大手橋が発車します閉まる扉にご注意ください出発進行特急閉じ目よし合図よし 発射提示 ATS-30 制限95中継進行進行上台進行制限 解除特急トマの通過。皆様お待ち進行、本日も亀浜特急をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。特急大手橋行きです。停車駅は浜 m 大東寺出発、中継場新港大井新大路新長野方面新川口新港特急定時へと通っ 電気お手洗いをして、列車止消お手洗いは2号車3号車5号車にございます進行制限搭載適用はマナーボールを設定しそれでは特急川原崎通過本日浜園ンチリ祭り開催のためこの列車は浜園付近に停車いたします次は浜園と浜園です進行大通りのお客様、 お誤り間違いございませんようご注意ください。次は浜制限を解除。それでは皆様目的地までごゆっくりお帰りください。進行。 海岸公園通過中継進行進行ご注意ください中継進行進行 二次ヶ浜通過 中継進行進路よし特急津崎通過上内進行制限100出発中継進行出発進行特急定時進行 制限105。進行特急アマゾンの停車制限解除。アマ ゾ, のアマゾのリコンマドンニコちゃんお願いします。アマゾンの次は。 同場内中継進行新特急浜 m の停車浜マので降りのお客様お忘れの場内進 行, 進行お注意ください。お出口は左側です。扉から離れてお待ちください。館浜特急をご利用くださいましてありがとうございました。はい、浜園中継は左側でございます。危険ですから、黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。 いい